急がないと。急いできれいにしないと。あ、どうもこんにちは、かぐらむ、です。今日は時間がなくて、まだ工事中なんです。最近はアイデアがなくて、いろんな部屋の変なところを修正する日々です。さて、ゴミを捨てますかね えこれ何かってゴミステーション行き配管です。前日の自動静錬機を作っていて思いついたのですが、非常に便利なんですよね。これはどこへと、ゴミステーション行きと言ったではないですか。すでに、この基地のほとんどの部屋にも配管して使えるようになっています。 部屋の拡張がしづらくなったのは残念ですがそれは夢というかロマンで帳消しされているはずここで1箇所の輸送艦に集められてゴミステーションに急送されます走ってゴミステーションに 通常の石だけは資源として有効活用しているので、一時的なゴミ箱が付いています。それ以外はゴミとして溶岩へ一直線です。このような集合点は基地内にたくさんあって、最終的には一本になるように作られています。青のパイプは仕分け装置です。例えば、 精錬工場から送られてくる石とゴミは一緒の配管を通ってきます。しかし、いらないものまでチェストに入ってしまうので、青いパイプで資源だけをチェストに通すように制限しています。少しパンクしているので捨てます。 青のパイプは入る確率を選択できるので、以前はランダム、配管を少し変えて、できるだけ溢れないように配管を組み直しました。ここで作られた石は、現在の地下建設所と、先ほどの部屋のチェストに半分ずつ転送するように設定しています。 ここでゴミとまた混ざりますが、青パイプの制御で正しいルートを通ります。 時間がなく非常に雑な動画作りですが、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。